後で食べる色いい色乾燥するとこうなる乾燥するでこっち側は ア, アリとかバンバンるけどこれはもうねこれはこうあとで他の処理の仕方をしないといけないからもアリめっちゃアリいっぱいですもんで 先にこのアリアリが恐ろしくいこここっちだけどもう思っちゃ 前回石斧とか使ってみたけど石斧じゃさすがに厳しすぎるのでまずねここの端っこをねそうでペンチでねこう向いてコルク質のところ向いていってこれも結構大変ちょっちゃ大変やけどねもう大しないとね 石を乗なかった、ね、あの石尾のらやってらんねえからこんな話まあでこうすると中のここのところねこうなんか露出するでしょでそうしたらここで必殺兵器こちらで購入しました 割み割り陸文明の陸こいつを使うそれでもコルク室に阻まれるうクルミり陸壊れるんじゃないのかって思うね OK パキッていったパキッていったパキッていった。パキッていた バキッていったバキッていったねこれで中がこれで中がかろうじて取れるてどんだけ大変なんだよって話だよねよしあボロけたな これでとあとこれで OK これで食べるこ れ, でこれで OK ですもう一つやってみましょううんうう、ね、にわか雨きそう 乾燥させて、ここまで持ってきて、このロール。れはね、食べないよ、みんなうまいとはいえちっちゃいところにくるみあるけど、あんまりないからペとかパキって、怪我すんじゃないかって怖いもんねおしゃ、きたそうするとこれ、ここでこう割れるね。 おこれい い, い, いオッケーこれどんどんななだだって話、ね、どんな工業だよ<笑>これもうちょっと効率よくやるる髪の毛絡んでるしこれ髪の毛なのこれどうしてもねここを取っとかないとね く る, み割くるみ割り機の、ね、圧がかかんないのよ特にこっちのこっちの端とこっちの端が露出してはまらないと毎回大きさ違うからこ れ,、うん、これでなんとかこれあなんてなんて労力がかかるんだこれまあ前よりはマシやけどね で、これはさすがにその疲れてしまうということで今年はちょっと今年から工夫をしようと思います事前にこのこのね事前にこのこれをこっちのくるみ割り器を応用しやすいようにこれ事前にここの あとから乾燥するとか、かくなってどうしようもなくなる繊維の部分をあらかじめある程度取っておく作戦。それでもまだなんかコルク質のところ残るんだけど、でこうしとくとね、多少は早いかなと。こう踏んでおくわけで す, こす。こうなりますから。こうなりますこうなりますからね。 試ししやってみましょうなんかねこの他のねそれこそインドの人の YouTube の動画とか見たんだけどさすがにガチで石で叩いたりとかしててそれはありえないだろうってそんなことやるのか本当にと、ね、石で叩くにしろああ全然いかんわこれ。 そ れ, それって。